当勢280名で熱気のこもった祭りを表現いたします公園児でも普段見ることもできない合同パフォーマンスをお楽しみくださいそれでは公園児山踊りの皆様ですどうぞ盛大な拍手でお迎えください お祭りナイトへようこそお越しくださいました杉並区公園地から参りました東京。